演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら焼き鳥大吉さんの焼き鳥を、はいっぱい買ってきました焼き鳥大吉さん前にも1回行ったことあるんですけどその時店内に食べようと思ってちょっと撮影がこれだったということで今回はテイクアウトしてましたその節は勝手に撮影しようとして申し訳ない このやつは申し訳ございませんでしたで、今回いろんなものを買ってきましたこれって多分鶏肉全体が網羅でされていると思いますじゃあこれは1本これ1個しかないのは手羽先ですねあとはもう皮とか肝とかねとか焼き鳥屋さと私の入ったお店の定番のメニューを全部頼んできましたねこれは美味しそうだでは まずこちらのパックからいただきましょう、うん、これは肝臓かなではいただきます肝心要の部分から先にいただきます好みは別れそうなんですけどねこれら、うん。でも自分は好きなんですよね最初に食べた肝臓や心臓 これらはちょっと食感の複数があるので好みが分かれるとは思うのですが自分はあの肝臓のぷにゅっとした感じが好きなんですよねで心臓 の, あの弾力のである噛み応えもあってあれも美味しかったです肝心を先にいただいちゃいましたねでその次に食べるとつくねは軟骨か何かが入っていてコリコリした食感があるんですけど基本的には、ね、さっぱりして美味しかったですあとの2つはお肉の部位がもう1つ分からないのですが肉厚でうまみがあってプニュっとした噛んだ瞬間に内側に旨みが広がって美味しかったですで 6つ目のネギマこちらもねぎの食感がまた鶏肉だけのものとはまた違った味わいを出していて美味しかったですやっぱり変化って大事ですねでは続きましてはこちらのこちらの手羽先をいただきたいと思いますい手羽先っていうのは名古屋思い出すな、まあまい毎回言っていただきますねではいただきます 噛んだ瞬間にうまみが広がるお肉のおとしさい や, いや美味しさを味わわされていますねこれはすごいわ本当に手羽先はさっぱりとした塩気がカリカリとした食感のところにきて美味しかったですよやっぱり発色部分が少ないのは不満なんですよねもうちょっと食べたいなでそして最後は何なんだろうな なんうまみがあって噛み応えもあるんですけどちょっと今までの普段食べてるようなもも肉や胸に広がってちょっとプニっッとした部分もあって焼っとしゃくかみの独特な部位なのかなーと思えるな部分でしたでもやっぱり美味しかったですどれもうまみがあって噛んだ瞬間にそれが広がってくるそれが不変のものでしたこのうまみずっと守り抜いていただきたいですね やとの相性もバッチリで全てこちらの点数とさせていただきます一括で中でも心臓 の, あの弾力ある食感はおすすめです本当に美味しかったです他にもなんかドリンク以外でいろいろあるみたいなのでまた機会があれば食べてみたいですね「寒中水泳柱守るやここたりて」